久保県久留米市出身福岡吉本芸歴4年目の米沢と申しますそして「欠かしたと思います」思いますじゃないよお前2人合わせてインクルージョンです<笑>さあということで毎週土曜日2時48分から我々の冠番組「インクルージョンのインクルメ」がスタートしました嬉しいことですよこれは、うんまあ、ど, うなどういう気き物なのかまじ、あ、と私いっていいですかああいいです 盛り上げるぜー。言ったって。僕もちょっと、あの右手で表現しまする。あ、なんどういうこと。お前喋れよ。ぜ<笑>ひ皆さん聞いてください。お願いします。